皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月2日、魔剣士、魔剣士、魔剣士、天地雷鳴士の構成で、4の祭壇を安定して完全制覇しているエルフがいるんですが、何かうまくいきませんね。何がいけないんでしょうか。サポート仲間の魔剣士に問題はなさそうなので、天地雷鳴士の立ち回り方に問題がありそうです。 ここに2個の無限魔王の勲章があります。持ち寄り3回連続破片とか食らって、ようやく出た現物なので、リーネさん本当にお願いします。リーネさん、本当にお願いします。何でもしますから。 リーネさんありがとうございますありがとうございますありがとうございます。これでついに完成まであと一個です。リーチってやつですね。ところで、リーネとリーチって、なんでもないです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。